隣にそういう国があるから議論を進めざるを得ないのだということだけなのですがどうも政治いろいろの学部ですロシアによるウクライナ侵攻が様々な波紋を読んでいますハンギョレ新聞の記事を引用します先月24日 ロシアがウクライナに侵攻した日本でも放送や新聞、ソーシャルメディアを通じて、ウクライナの状況がリアルタイムで配信されている。写真や動画を通じて目にしながらも、信じ難い光景だ。ウクライナ戦争の可能性が提起された数週間前までも、周りの日本人の大半の反応はまさかだった。 予想は無残にも破れ、戦争は一週間以上続いている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナを侵攻するために一年以上綿密に計画を立てたというイギリスの著名な研究所の分析も出ている。ウクライナを見守る日本の状況はかなり複雑だ。ウクライナの戦争は脅威であり、 不安であり、また軍備拡張のための名分となっている。岸田文雄首相はウクライナ侵攻に対し、ロシアによる侵略は力による一方的な現状変更の試みであり、ヨーロッパのみならずアジアを含む国際社会の根幹を揺るがす行為だと強く非難した。言葉だけにとどまらなかった。日本は 先進7カ国と歩調を合わせプーチン大統領の資産凍結などロシアに対する制裁に素早く乗り出した日本は同じ東アジアの韓国よりもウクライナ事態に積極的に対処している日本はクリル諸島シシマ列島南端の四島日本では北方領土と呼ぶ問題など ロシアと解決しなければならない懸案があるため、関係がこじれることにはこれまで慎重な態度を示してきたが、今は状況が違うと判断したようだ。クリル諸島問題に進展が見られないことも影響を及ぼしたかもしれないが、ウクライナ自体が地獄の外交と安全保障に波及力が大きいと認識している。 ロシアの力による一方的な現状変更が認められると国際秩序を揺るがし中国にも影響を与えかねないと見ているのだ。日本は米中戦略対立の最前線である台湾海峡と中日間の領土紛争地域である尖閣諸島で中国と対峙している。ロシアのウクライナ侵攻は中国も軍事行動に 乗り出しかれないといとう恐怖を助長する日本国民は不安がっている日本経済新聞が先月25から27日に行った電話世論調査の結果、回答者の 77% がロシア侵攻の影響で中国が台湾に武力を行使する可能性があるとみていることが分かった。 すべての年代で懸念が高かった。こうした雰囲気に乗じて自民党の極右議員らは軍拡の声を高めている。これまでタブー視されてきた核共有発言まで出た。安倍晋三元首相は最近フジテレビの番組に出演し北大西洋条約機構加盟国の一部が採択している核共有政策を 日本も議論すべきだと述べた。核共有とはアメリカの核兵器を自国領土内に配備し共同運用することで抑止力を拡大する戦略だ。これに同調する自民党内の一部の極右議員らもいる。一方ではウクライナ戦争後日本の負担増加を懸念する声も上がっている。 軍事、経済分野で浮上する中国。権威主義国家である中国とロシアの緊密な協力。国際社会におけるアメリカの影響力低下で、日本が引き受けなければならない役割が多くなるということだ。直ちに各共有を進めるのは容易ではないが、日本政府が今年積極的に推進している引き基地攻撃能力の保有と、 国防予算の拡大には弾みがつくものとみられる。事実上の先制攻撃を意味する日本の敵基地攻撃は中国と北朝鮮を想定しており、朝鮮半島に対する軍事的緊張感は大きくならざるを得ない。東アジアにも平和より武力衝突の可能性が一層高まっている様子だ。ウクライナ戦争が一日も早く 平和に解決されることが私たちの暮らす東アジアにとっても重要なことだ。とのことです。今回のロシアによるウクライナ侵攻、韓国はかなり施設な初動対応を行っており、アメリカをはじめとする西側諸国の嘲笑と呆れをかっています。韓国人というのはそもそも自分で 何一つ決められない民族であり、重要な局面では必ずと言っていいほど判断を誤ることで有名な民族と言っていいでしょう。韓国人という民族がなぜこうなったのか、というのには様々な理由が考えられます。長年の属国暮らしで自分の頭で考えるということを放棄するという DNA が育まれたこと、 異常に肥大した自己評価の高さが邪魔して、適切な状況判断を行えないこと。常に自分の利益だけしか考えられず、だったらいいながいつの間にかそうに違いないに変換されてしまうことなどが考えられます。今回の韓国政府の初動の稚拙さは、まさにこれらの韓国人の特徴が全て凝縮されたものだと言っても過言ではないでしょう。 事態を何も把握できず、楽観的に見た結果、独自制裁はしないと明言。アメリカの輸出規制統制、通称 FDPR 適用から外れています。韓国政府は慌てて制裁に参加するものの、西側諸国から最初に制裁に参加しなかった国という印象を受けてしまったことは否めない事実です。ただ単に、 制裁参加に遅れただけであれば、まだ救いはあったのかもしれませんが、これが、すでに G7 並みの国という評価を受けた。韓国はもはや G8 加盟国と言っても言い過ぎではない、などと、鼻息荒く嘘吹いていた国の言動なのだ、となるともはや呆れるほかありません。韓国という国は、やたらめったら名誉や称賛を欲しがるくせに、 国際社会に対する責任や先進国としての義務というものに全く気を配れない国だということがよくわかりますね。その韓国ですがもう一つ特徴があると思われます。この記事を見る限り、韓国という国はやはり日本に対してある種の恐れがあるのではないかと思われます。韓国が日本に対して抱く恐れというものには、 二種類あるのではないかと思われます。一つは単純に、日本という国の底力に対する恐れがあるのではないかと思われます。韓国の歪んだ歴史教育では、日本に占領されたとなっており、これは明らかな間違いなのですが、これは逆に言えば、日本は朝鮮半島をやすやすと占領できるくらいの戦力を持っていたのだということになります。 韓国はこれを逆手に取り、常に自分たちは被害者だと被害者コスプレをすることで、賠償金をかすめ取るという手段を思いついたのですが、強い日本が弱すぎる朝鮮を占領したという意識も同時に植え付けられたということもあるのではないでしょうか。もう一つは異常に高い自己評価から来るものと思われますが、 日本はいつか必ず韓国を欲しがり、攻めてくると勘違いしている点です。はっきり言って、これは勘違い以外の何物でもありません。日本が韓国を欲しがる理由など何もありません。わざわざ莫大な資金と戦力を投入して、取らなければならないほどの魅力が韓国にあるわけがありません。これらが相まって、 日本ははウクライナ危機をを利用ししててて軍を進めようととといいると言っている言ではないかと思われます日本が核共有、敵基地攻撃能力の議論を進めるのは、言ってみれば必然の理であり、ウクライナ危機によって、大分独裁者が支配している国は、何をしてかすかわからないということが白日のもとにさらされたからです。抑止力によってしか、独裁者は止められないという、 単純な事実に気づいたからです。ところが、韓国という国の人々から見ると、日本の軍拡は韓国をもう一度攻めるためだとなるのです。日本人から言わせれば、隣にお前らのような国がいるから、抑止力を強めざるを得ないのだということなんですけどね。こういう分析すらまともにできないというのが、韓国という国の真実であり、